そろそろ始めたいと思いますこちらのトークの発表時間は30分ですそれでは平山さんを拍手でお迎えくださいはいそれではコーディング規約自動化パイリントのカスタムルールを作ろうというタイトルで発表しますよろしくお願いしますまず今日の資料は公開してありましてこちらは えー、実際に動くコードが書いてあるサンプルコードを GitHub に公開しています。えー、まず簡単に自己紹介させてください。えー、名前は平山貴之といいます、えー。頭プラス株式会社でエンジニアをしています、えー。よく使う技術はバックエンドが Python と Jango でフロントは TypeScript と Angular を使っていますで。ソフトウェアテストとかモデリング、リファクタリングとかに興味があります。PyconJP は初参加なので、えー 緊張してますが頑張りますよろしくお願いしますちょっとここで簡単に会社の紹介をさせてください我々頭プラス株式会社は AI 教材の頭プラスを全国の塾や予備校員に提供しています頭プラスでは AI が一人一人に合った自分専用のカリキュラムというのをレコメンドしてくれますこの頭プラスのバックエンドに Python と Jango が使われています ではこの発表のの概要ですこの発表はリンターの仕組みが知りたい人やリンターのルールを自作したい人におすすめです前提知識となるのは Python の基本的な文法だけで大丈夫かなと思いますもし30分の中で理解しきれなかったことがあったらぜひこの資料を公開しているので後でキーワードとかで調べてみてくださいトーク後の質 問, 質問もお待ちしています今日のゴールなんですが まず、パイリントが行動をチェックするときの動きというのがイメージできるようになること、それからあとでこの資料を見たりしながら自分で調べて簡単なルールを自作できるようになること、この2つを今日のゴールにしたいです。で、こちらが今日のアジェンダで、まず最初にリンタについて軽く見ていった後自分でルールを作るときの方法とパイリントの仕組みを見て、 でプラグインとして動かす方法も見たあと最後実践テクニックをちょっと話させてくださいで最後まとめです、えー、じゃあまず簡単にリンターの基本を確認していきたいんですがこの中でリンター使ってるよって方います半分くらいですかねじちょっと簡単にリンターなんですがリンターっていうのは静的コード解析ツールの一つで プログラムのののソーーースコードをを解析ししてて、まあ、特定のパターンにマッチすするる検出してくれるもの で, すでリンターで検出したいものとしては例えばバグの疑いがあるコードだったりコーディングスタイルの違反とかですね。で今日テーマにしている PyLint の他にも Python だとフレックイトとかブラックなんかが有名で使っている人も多いんじゃないかなと思います。 でリンターを導入するメリットとしては、えー、こういったコーディング規約に違反している行動をリポジトリに追加されるのを事前に防ぐことができたり、あとスタイルが統一されることで、えー、レビューのときとか差分が減って見やすくなったり、まあ、そんなメリットがあるかなと思います。でちょっと余談になるんですが、えー、私がルールを自作したきっかけっていうのをちょっと紹介しておきます。えー、で私の場合は プロジェクトの独自のモジュール間の依存関係というのがあって、それを厳密にコントロールしたかったので、このルールを作りました。で例えば、プロジェクトのコア機能を提供しているモジュールが他のモジュールに依存してしまうと影響を受けて壊れやすくなるので、そういった依存をさせないみたいなのをリンターのルールとして実装してたりします。えー、では 次に PyLint の仕組みとルールの作り方を見ていきましょうまず最初に PyLint はソースコードを AST に変換します AST っていうのは公文解析したソースコードを機構造で表したデータで日本語だと抽象公文義なんて呼ばれてますねでこの AST なんですが文法を表しているさまざまな種類のノードから構成されています でソースコードが AST に変換される際には、えー、実際の実行に不要なトークンというのは取り除かれていきますで実行に不要なトークンって何なのかなというと、えー、例えば数式の、えー、順序を制御している括弧とかですねで例えばこの左下の式を AST に変換するとどうなるかというと、えー、右下のような機構造になって、えー、まず一番上に、えー 掛け算を表しているバイナリーオペレーションノードがあってその下にまた足し算を表しているバイナリーオペレーションノードでその下に変数 x を表しているネームノードとか定数を表しているコンストノードみたいな感じのツリー構造になってます。で、PyLint はこの ast に対してパターンマッチを行うことでルール違反っていうのを見つけてエラーを報告してくれます。 で、えー、今日登場する主なノードっていうのをちょっと一覧にしてみましたで一番上のノード NG っていうのが、えー、全ノードの規定クラスになってて、まあ、これはなんか AST とか今回紹介してるアストロイドっていうライブラリを使ってないとそもそも知らないかなとは思うんですがそれ以外は何だろう、まあ、右側の説明見たら大体なんか見たことあるとかイメージできるようなものが多いかなと思ってます えー、とそれでは、ここで実際にソースコードを AST に変換する処理っていうのを見てみましょう。で左側が、えー、と先ほどの数式を AST に変換するためのコードなんですが、えー、これ AST に変換した後に結果を表示してみると、えー、先ほどと同じ、まあ、ツリー構造になっているかなというのがわかりますで。ここで使ってる アストロイドっていうライブラリーなんですがこれは標準ライブラリの AST, とはちょっと AST モジュールとはちょっと違って PyLint が AST の処理に利用しているライブラリーですでこれには標準ライブラリにはない Lint を実装するのに便利な機能が追加されているのでそれについては後ほど紹介しますでは続いて AST の探索についてですえっと PyLint では AST の 探索に AST ウォーカーといいうクラスが使われていますでこの探索は深さ優先探索で行われます。でこの a s t w ォー k e r というのはリンター本体である PyLinter クラスというものから使われている、えー、ユーティリティクラスになります。で先ほどの数式を探索すると、えー、先頭のバイナリーオペレーションノードから、えー、このプラスのバイナリーオペレーションノードに行って ネームノード、コンストの1、コンストの2という感じの順番で探索されますで。続いて、この探索で発見されたノードというのがルール違反に該当してないかというのがチェックされてきます。a s t ウォーカーはノードを発見すると、チェッカークラスというクラスのコールバックを実行していきます。でこのチェッカークラスというのはどんな役割かというと、これは ノードがルール違反をしてないかっていうのを実際に判定するためのクラスです。で、Visit、えー、なんとかっていう、えー、コールバックメソッドを実装しておいて、この中で、えー、ノ, ードのノードが、えー、ルール違反してないかっていうのを判定してきます。で、Visit underscore と小文字のノード名の、えー、コールバックを実装するとそれを読んでくれるという仕組みになってます。で、えっ、ー、と、この アーキテクチャはビジターパターンというデザインパターンがベースになっています。でビジターパターンって何かっていうとデータ構造と処理を分離するためのデザインパターンです。でこのパターン何が嬉しいかっていうと、えー、データ構造の側を変更せずに、えー、具体的な処理っていうのをビジタークラスの部署クラスに実装していくことで、えー 処理いろんな処理を使い分けることができる、ただその時にデータ構造の側には変更が入らない、そういったメリットがあります。このパターンなんですが、アクセプトメソッドっていうのを実装したエレメント側と、ビジットメソッドっていうのを実装したビジター側が、ダブルディスパッチで連携して動くんですが、仕組みをここで説明するのが結構難しいなと思ってて。 なんかこれを本当に理解するんだったら実際にソースコードを見てみたりとか自分で動かしてみるのがいいと思うのでここでは簡単に紹介だけにしておきますただ、幸いこのパターンを理解しなくてもリンターのルールは書くことができるので安心してくださいもし興味がある方はここで参考に紹介している Java 言語で学ぶデザインパターン入門が個人的には分かりやすかったので後で読んでみてください ただ、PyLint はこの典型的なビジターパターンをそのまま使っているんじゃなくて Python らしくアレンジして使っています。これは Python が動的にオブジェクトの属性にアクセスできるから可能なことでデータ構造を表しているノード側の各クラスというのは別にアクセプトメソッドなんてものは実装していないんですね。ただその代わりに AST ウォーカーカが これを仲介して動的にノードの各クラスとチェッカーを接続してくれてますでこの Python 版のビジターパターンが気になる方はこれもエキスパート Python プログラミングで紹介されているので読んでみてみるといいかなと思いますじゃあ最後にルール違反の判定についてですちょっと例としてプリント関数の利用を検知するルールっていうのを考えてみましょう、えー、まず プリント関数を利用するコードがどんな構造になっているのかっていうのを AST に変換して見てみましょうで。そうするとこのコードの AST はまずルートのところに関数とかメソッド呼び出しを表すコールノードっていうのがあります。でそのコールノードのファンク属性に呼び出し対象の関数の名前を表すネームノードっていうのがあります。でこのネームノードの名前がプリントになっているのでこの辺を条件にしてあげると プリント関数が呼ばれてるなっていうのを検知することができます。で、他にもコールノードは引数を表しているアーグスとかキーワードっていうのを持ってるんですけど、今回ここは何でもいいので単に無視しましょう。で、この条件をコード化してみるとこんな関数を書くことができます。で、条件は3つで、上からまずコールノードであること。 それからコールノードのファンク属性がネームノードになっていること最後にそのネームノードのネーム属性がプリントになっていることでここで、えー、ファンク属性がネームでなくアトリビュートになっているときは関数じゃなくてメソッド呼び出しだったりしますだからこの辺はいろんなパターンを AST に変換してみて、えー、検知間違いがないかなっていうのを見て、えー、それで条件書いていくといいかなと思います で続いてこの判定ロジックを使ってチェッカークラスというのを実装してみるとこんなコードになりますで、まあ、いくつかポイントを書いておくとまず上の方でクラス属性にルールを表すメッセージというものの定義を書いてますそれから下に a s d w a l k e から呼ばれるコールバックメソッドを実装していますで今回は主にこのコールノードを を検査の対象にしたいのでビジットコールノードっていうのを実装してコールノードが現れたら呼ばれるっていうコールバックにしています。でこのビジットメソッドの中では違反の判定を行ってもし実際に違反してた場合はアットメッセージっていう関数メソッドを使って違反したルールと違反しているノードを記録します。で基本的にはこれだけで ルルール完成ですで AST の変換と AST の探索のところは p y l i n 本体が行ってくれるのでルール自作したいなって時はチェッカークラスを実装するだけで大丈夫です、えー、では続いて、えー、自作したルールをプラグイン化して動かす方法というのを見ていきましょう、えー、実際のディレクトリー構成があるとプラグイン化の話がスムーズになるので 今回はこのような構成で進みます。上から .pyrintrc は pyrint の設定ファイルですね。続いて、myplugin、えと、ー、いうのは自作したチェッカークラスを含むプラグインのモジュールです。myplugin、えー、は中に init.py、えー、と、えー、それから先ほど実装したチェッカークラスを置いておくチェッカーズ .py というファイルを入れておきます。 最後に一番下の src っていうのがリンターで検索したい対象のソースコードを含むディレクトリになります。中身はそのプロジェクトによって好きにしてもらったらいいかなと思いますで。プラグインとして動かす手順は次の3つで、まず自作したチェッカークラスをプラグイン形式のモジュールにします。でこれはまあそんなに難しいことではなくて、えー プラグインとして必要になるのはチェッカークラスを p y l i n の p y l i n ークラスというのに登録してあげることです。でそのためにはどうしたらいいかというとプラグインモジュールのトップにレジスター関数というのを作っておいてこの中で p y l i n ー e にチェッカークラスのインスタンスを登録します。でこの時に p y l i n ークラスが内部で a s t w ー l k e にチェッカークラスを渡してくれるので AST を探索したときにチェッカークラスのコールバックが呼ばれるという仕組みになっています。続いて必要になるのがモジュール検索パスの設定なんですが、モジュール検索パスって聞いたことある方いますちょっとだけですかね。で、ちょっと丁寧目に解説していくと、Python のモジュール検索パスっていうのは、 インポート対象の名前を検索する対象のディレクトリーです。まあ、いわゆるライブラリーとかが置いてある場所っていうのを表しているディレクトリーのリストですで。基本的に次の3種類からディレクトリーが構成されますで。まず最初に入力されたスクリプトのディレクトリー、Python コマンドで何かファイルを実行したらそのファイルが置いてあるディレクトリーですね。でファイル実行するんじゃなくてインストール済みのライブラリーとかの コマンドを実行するときはそのコマンドが置いてあるディレクトリになります。でえー、あともう1つが環境変数の p y t h o n p a で指定したディレクトリですね。でこれはなんか通常あんまり使わないかなと思うんですが、なんか追加で、えー、ここをモジュールとして認識したいんだよみたいなのがあったら設定するようなものです。で最後にインストール時に設定されるデフォルトがありまして、 これは標準ライブラリが格納してあるディレクトリが設定されてたりとか、サイトパッケージズ、これは追加でインストールしたパッケージが保存されるディレクトリなんですけど、この辺が設定してあったりします。で、これらのディレクトリのリストっていうのが、Python をロードした後ははシスモジュールのパス、シスドットパスっていうのにリスト形式で格納されてます。 じゃあ、PyLint のコマンドを実行したときに、このモジュール検索パスがどうなっているかっていうのをちょっと考えていきたいんですけど、PyLint コマンド自体は、どっかしらのビンディレクトリーみたいなところにインストールされているかなと思います。今回、これは VM 部で環境構築した場合ですねで。とはいえ、自分が作ったプラグインは、ビンディレクトリーの中には普通ないので、 そのままだと、p y l i n コマンドからはインポートできないです。なので、何らかの手段で、このプラグインが置いてあるディレクトリっていうのを、モジュール検索パスに設定してあげないと、インポートエラーになって、プラグインとして利用できないです。で、どうしたらいいかっていうと、まず一つスタンダードな方法としては、p y l i n のドキュメントに書かれている方法なんですが、先ほど紹介した環境変数の Python パス。 にこの自作のプラグインが置いいててああるるディレクトリを設定してあげるという方法がありますで、まあ、この方法はシンプルで簡単に使えるんですが個人的にはチームでこのリンターをシェアして使いたいなって時に結構使いづらいなと思ってましてまず毎回例えば手で設定するとしたら絶対これ忘れる人が出てきて簡単にインポートエラーになって使えないですよって質問が上がってくるのが想像できます。 であとまあ、じゃあそれを回避するためにパイリントコマンドをラップしてシェルスクリプトを作ってシェルスクリプトの中で、えー、環境変数を設定するようにしたらどうかなとも思ったんですがこれも多分シェルスクリプトの存在を知らなくて直接パイリントコマンドを実行してまたインポートエラーはい残念というのがま簡単に想像できましたであと環境変数を管理する手段として僕はリアエンブ部っていうのは一応知ってたんですがこれもなんかみんなで使おうとするとリアエンブを インストールしてもらってさらにアクティベートまでしてもらう必要があって絶対これあの忘れる人が出るだろうなと思って、まあ、ちょっと、まあ、そもそも環境変数で、えー、モジュール検索パスを設定するっていうのが難しいだろうなと思いましたでそこで私の場合なんですが、えー、イニットフックっていう初期化のフックがあるんですけどここでもシスドットパスを直接書き換えてしまおうっていう方法を採用しましたでこれは えーまあ、ここにコード書いているんですけど初期化のフックの中でシス、えー、モジュールインポートしてシス<笑>モジュールの中に、えー、この PyLintRC から見たカレントディレクトリっということでマイ、えー、プラグインが置いてあるディレクトリを追加してあげるそうすると、えー、基本的に PyLint コマンドを実行すると絶対このファイルは呼ばれるあの自分でなんか明示的に別のファイルにを使うように設定変えたりしない限りは呼ばれるんでデフォルトで絶対モジュール検索パスが。 設定されるのので個人的ににはかななりりおおめの方法になっておりますでもしプラグインのインポートエラーが出たときはこのインプフックの中でシスドットパスを出力してみると今モジュール検索パスにどのディレクトリーがあるのかというのが分かるのでデパックの助けになるかなと思いますで最後はプラグインを定して実行するだけなんですがとですこれはコマンドの実行時にロードプラグインズっていう オプションを渡してあげるだけで大丈夫です。でもしプラグイン常に有効化したい場合はこれも .pyrintrc、えー、に書いてあげればいいかなと思います。でここまでで pyrint のカスタムルールを作ってプラグイン化して動かすところまで完了ですねで。あと必要なのはルールに合わせて AST の構造を判定するロジックを書いてもらうだけなんですがここで実際のルール作りで使えるテクニックっていうのを2つ紹介します。 まず1つ目が名前解決ですね、えーと。じゃあまずこちらのコードを見てください。えー、これはプリント関数に別名でプリントにっていうのをつけることで先ほどのルールを回避しようというちょっとイジュルなコードですねで。このコードを AST に変換してみるとどうなるかっていうとネームノードの名前がプリント に, になっちゃってるんで、まあ、さっきのコードじゃ検知できないんですよね。でまあ、実際ここまで やるかっていうのはあるんですが、まあ、こういった名前が変わってしまってるみたいな問題っていうのは Python ではしばしば登場します。でなんでかっていうと、Python は何でも別名を付けられて、えー、モジュール名を別名でインポートする、インポート NumPy as NP とかよくやるかなと思ってて、あとクラス名とか関数名を別の変数に代入するみたいなこともまあ結構カジュアルに行われるかなと思ってます。 なので、リンターのルールを書くときは、この名前をそのまま使うんじゃなくて、名前が指している実態を見ないといけない。ただ、これ、真剣に考えると、代入とかインポートとか全部って、シンボルテーブルを自分で作らなきゃいけないのかなと言って、ちょっとそこまでやりたくないよいうのが正直なところですね。で、これ、PyLint をどうしてるかっていうと、インファレンスっていう紙機能があります。これは先ほど紹介した、アストロイドっていう AST の。 えー、ライブラリについてる 機, 機能なんですが、えー、これは何だろう日本語訳がないんでちょっと僕の役なんですけど多分推論みたいな意味になると思いますでこのインファレンスっていうのは名前が指している対象を推論することができるアストロイドの強力な機能でなんかもう静的解析を超えてるんじゃないかなみたいな感じですねでこれ左のコード見ると、えー、A に1 B に2、で C に A たす B を代入して、最後 C を表示するみたいなコード で, で、この最後の C ノードっていうのを a s t に変換してみると、ただ、名前が C の変数ってことしかわからないんですけど、ここでえそのネームノードに対して、インファーメソッドっていうのを呼びます。そうすると、名前を推論した結果、中に入っているものがジェネレーターで返ってきます。 これをネ ク, ストメソッドネクスト関数で取り出してあげると中が定数の3になってます。これめっちゃ頭よくて A たす B を計算してさらにその A に何が入ってるか B に何が入ってるかまで計算してくれてるっていうすごい機能です。でただちょっと気をつけることとしてはこのインファはジェネレーターを返していて推論が失敗する場合とか結果が2つ以上になる場合もあるので注意です。実際はエラー処理が必要です。 でこのインファレンスを使うとどうなるかというと、えー、呼び出し対象の関数名を、えー、コールターゲットというところに、えー、代入しておいてでそれに対して、えー、インファを実行すると、えー、ファンクションデフという関数定義オリジナルの関数定義が取り出せます。でそこを見ると、えー、これはプリントになってて、えー、別名つけたとしても、えー、そんなことではごまかせない。 でさらにそのプリントあファンクションデフの親ノードを見るとこのスコープっていうのが、えー、ビルトインズのモジュールになってますこれ組み込みのモジュールなんで、まあ、本当にあの組み込みモジュールで定義されたプリント関数でどいうとこまで分かるのでここまで見ておくと、まあ、ほぼご検知はないですでこのインファレンスどうやって活用するかなっていうと、えー、例えば、えー、皆さんジャンゴって使ったことありますかね じゃんご .db.models の中のモデルクラスっていうのを継承して OR マッパーを作っていくんですけどこの自分で作った OR マッパーかどうかっていうのを判別して条件にしたいときに、えー、これを判定するのって実はかなり大変でまずモデルの、えー、と継承の仕方が models.model であったりモデル直接使ってたりってパターンが何個もあります。 でさらに中小規定クラスを経由してたり、例えば更新日常設定してくれるようなものを経由してたりとかすると直接継承してないんで、なんかただ親クラス見ただけでは分かんないみたいなことになってしまいますで。そんな時にこのインファレンスっていうのを使うと簡単じゃないですけど、一応できます。もしし興味ががある方は考えてみてみくださいじゃあここまでで名前解決のテククニックでした 続いてスコープ管理の方法です。えー、と今度はちょっと趣向を変えて、ネストした if 文というのを考えてみましょう。で左は IF を3回ネストさせているもので、で右は IF の中に i l e i l e の中に IF みたいな感じのネストです。でこの NEST があんまりにも複雑になっているときは検知したいみたいなことを考えてみましょう。で今回対象にするのは IF だけなんですが、注意点として、 直接の子供が IF であるわけではないということですね。間になんか別のノードが挟まっていることは普通にあります。でこういったネストした構造みたいなのを判定したいときっていうのはスコープっていうのを考えなきゃいけないです。ちょっとここは簡単に飛ばして実際にコードを見てみるとこれは内部にノードをループでたどる処理を 実装したコードなんですが、このコードの問題点としては、なんといっても複雑ですね。ここはそもそもワイルに if2 回ネストしてて、めっちゃ複雑じゃないかっていうのがあるんですが、でただ、スコープ以外の条件っていうのが実際には必要になってきてて、そのため、各条件を実装するときっていうのは、できるだけシンプルに実装したいので、あんまりこんなコードは書きたくないです。じゃあ こうやって親をたどる以外にどうやってスコープ管理するのっていうとこれスタックを使うとすごいきれいに管理できてまず最初にスタックを空で初期化しておいて If ノードを発見したらその If ノードをスタックにプッシュしましょうで If ノードを下を見終わって If ノードから出るときに今度は If ノードをスタックからポップしましょうそうするとノードの2と3を見ている間はスタックの中に If ノードがある。 ただ、IF ノードのスコープ外のノードの1とかノードの4を見ているときは、スタックの中は空っぽみたいな状態になります。でこのスタックの状態というのが、スコープに対応していますで。例えば、スタックが空のときはどうなっているかというと、IF、えー、ブロックのスコープ外というのが分かるで。もしスタックにノードがあったら、それは IF ブロックのスコープの内側にあるというのが分かる。でさらに、えー、ノードが複数存在したら、それはもうネストした IF 分の中にいるなというのが分かる。 でスタックは、えー、新しく発見したものを上に積み重ねていく構造なのでスタックのトップっていうのが直属 の, の、えー、スコープを表していますでさらにこのスタックのサイズっていうのがネストしてる数そのものになってますちなみにここで、えー、ノード自体をスタックの中に何で入れてるかっていうと、えー、このスコープの情報を参照したい時とかにスタックの中にノードがあることであのアクセスしやすくなるので、えー、こうしています 最後にこのスタックを使ったスコープ管理を実装したチェッカークラスですね。でオープンというのが初期化のフックでここはスタックの初期化をしていますで。ビジット If ではスタックに If をプッシュしていますで。リーブ If ではスタックから If をポップしていますで。さらにビジット If の中ではもう1個処理をしててここで ネストが上限を超えてないかっていう判定をしてて、超えてたら、アットメッセージで記録するみたいなことをしてます。で、こんな実装にすると、全体のコード量としては増えたかもしれないんですが、スタック管理の部分が、責務がうまく分離できてて、判定ロジック自体はこの一行だけで非常に見通しがよくなってます。で、ここまでがスタックでスコープを管理するっていうテクニックでした。で、テクニックは他にもいろいろあって、パイリントの ソースコードを見ると、えー、かなりのテクニックの方向になっているので実際に本格的にルールを作りたい方は参考にするといいかなと思います。えー、では最後にまとめです。えー、今日話しきれなかったことをちょっとさらって言うと、えー、チェッカークラスのテストを書くのはどうしたらいいのかなとか、えー、インファレンスでアストロイドが対応していないパターンというのを自分で追加できるんですけど、えー、この辺は話しきれませんでした。 で最後にまとめですが、パイリントの仕組みとルールの作り方で、えー、ビジターパターンとか、チェッククラスの中で、えー、ルール違反を判定するよというのを紹介しました。でプラグイン化のところで、モジュール検索パスの必要が追加が必要なので注意してくださいというのを話しましたで。最後、実践テクニックで、えー、名前解決にアストロイドのインファレンスを使うといいよというのと、えー、スタックを利用してスコープを管理するとコードの見通しがよくなるよというのを紹介しまました、えー、以上で発表を終わりりすごご聴ありがとうございました。 ご発表ありがとうございました。それでは最大10分程度質疑の時間としたいと思います。質疑はモニターにもありますようにスライドの方で受け付けております。えー、皆様のこれから書いていただいても大丈夫ですし、スライドのパイコン JP アンダースコア1にアクセスいただき、すでに出てる質問でこれ私も聞きたいってやつにあのいいねボタンを押してください。えー、と押していただけると私があの得票数が多いものから順に拾っていきますが。 めちゃめちゃですね質問が来てておそらくあの全部は10分では拾えないんじゃないかと思いますのでたくさん書いていただきありがとうございます、えっと。私も聞きたいってやつはぜひぜひ押してください、いいねを。でえっと、じゃあ時間もありますので一番今ぜ暫定1位のものから聞いていく<笑>つまり私ので、ね、恐縮なんですけど、えっと、カスタムルール作成のお話めちゃめちゃわかりやすいです。 これほどの知見を整理されるまでに大変だったところをお伺いしたいです。情報が少なくてハマったりなどあったのでしょうか。えー、ありました<笑>で。まずこのパイリンとのカスタムルールの作り方って一応パイリンと本体にドキュメントはあるんですが、まず全部英語ですね。でさらにあと、えー、さっき紹介したインファレンス機能とかは、えー、別のアストロイドっていうライブラリーの中に、えー、これも書いてあるんですが、これも英語で。 まあ、なんか結構さらっと書いてあって、そもそもこれってどういう概念だっけっていうのを理解するのが結構大変だったりはしましたね。なので、そこはソースコード読んで、まあ、ちょっと愚直になんか自分が知ってる他のルールってどうやって実装されてるのかなっていうのを見ながら対応づけを追っていくみたいなことはしました。答えになってるでしょうか あ, ありがとうございます。あのいやいや えっ、ー、とむしろまとめて今回ご発表いただきありがとうございます。という感じです。なんかすいません。あんま個人的なこと言ってはあれなんですけど、はい、次の行きたいと思います。<笑>どうも回答ありがとうございました。あ、次がえー、っとちょっとラグあるかもしれないですけど、6票集まってる？こちらあ同率だ。一旦上からいきます。python には様々なリンターがありますが、パイリンクを使用した理由はどういったものでしょうか？というご質問です。そうですね。そんなにすごい技術選定を。 超頑張って決めたっていうわけではなくて、確かフレイクエイトもルールを追加できたような気はするんですが、やっぱりこのアストロイドが便利で、なんか僕がや作りたい機能がかなりなんだろう。インファレンスを多用しないと作れないルールだったので、まあ、これで良かったなとは思ってます。なるほど、アストロイドとの絡みがあったりするわけですね。ありがとうございます。もしあの質問された方でさらに聞きたいっていう方はあの発表終わった後。 えっと、平山さんに直接聞けると思いますので、えっと、そちらでお願いいたしますでは続いての質問いきます、えー、皆さんたくさんの質問またたくさんのいいねもありがとうございます次がこちら、えー、とスペースとか海洋のお作法みたいな AST にすると情報が消えそうなもののルールは作れますか、えー、どうしたらいいですかというご質問ですはい、えー、ちょっと 僕がこのルールを実際に作ろうと思ったことがないので、うろ覚えなんですけど、確か各ノードがなんだろう元のソースコードを保存してたような気もして、なんか例えばなんですけど、リンターの中で、えー、一時的にディセリンターのルールをディセーブルにしたいときとかになんだろう、ディセーブルなんとかみたいなコメントで回避するみたいなことをやると思うんですけど、そういうコメントが参照できたんじゃないかなとちょっと。 思ってるんで残ってる気がします。なるほど、コメント参照のために残ってるって。すごい面白いです。すいません。感想を言いますか。ありがとうございます。ご回答では次行きます。えっと7票に上がってきたやつがあるんで、それを聞きます、えー、カスタムしたリンターを vs コードなどの ide に使うことはできるのでしょうか？というご質問です。えー、何だろう？保存された時のフックとかでこれを実行したいみたいな感じになるんですかね？ちょっとあんまり。 ユースケーススケちゃんと把握してないんですけど、多分できるはずで、まあ、さっき紹介したモジュール検索パスがちゃんと指定されていれば、インポートできるはずなので、ID とかからも使えるんじゃないかなと思います。ちなみに私はプリコミットの中で、コミット前にこれが実行されるようにしてます。なるほど、プリコミット使われてるんです、ね、ありがとうございますでは、えー、と次のに行くと、5票のところですかね。えー こちらかなえー、パイリントを使ったことがないのですが、これはプルリク前に開発メンバーのプログラマーがローカルでチェックするという運用になるのでしょうかというご質問で す, そうです、ね、今、ちょっと簡単に言っちゃったんですけど、えー、Git コミットする前にまず1回チェックが入って、変更があるファイルは、えーまあ、ルールに違反してないかというのがチェックするんですが、あと CI の中で全ファイルチェックも動かしているはずです。 なのでプリプルリックの時点でなんかエラーがあったらわかるっていう運用ですね。なるほど、ローカルでもえっ、ー、と試合でも動かされてるっていうことですかね。そうですね、ローカルが、えー、時間かかるので差分チェックだけで試合が全件チェックになります。あ、なるほどありがとうございます。えー、次行きますね。えー、すごいたくさんのご質問本当にありがとうございます。えー、っとこれか3票のこれですかね。えー CICD で実行する場合はどのようにモジュール検索パスを設定しますか、イニットフックですかというご質問ですはい、えー、そうですね、これもイニットフックでやってて、このイニットフック、マジでいいのがあの CI だろうとローカルだろうと、これさえ書いておけば、環境変数とか気にせずに、パイリントコマンドを打っただけで勝手にモジュール検索パスが設定されてて、インポートエラーが普通は起きないことです。すごい、なんかめちゃめちゃ便利そうだなという感想です。ありがとうごございいますご回答いただき ではえっとまだまだいきます<笑>次の3票のはこちらこれはプロジェクト本体のソースディレクトリの横にパイリントの自作プラグインのディレクトリを置いて同じ列ポにコミットするみたいな構成が前提という理解でいいですかそうですねそのこう、えー、その前提で、えー、動かしてますなんかもしなんだろうパブリックに公開したいものだったら p ップインストールとかしたらいいのでモジュール検索パスとか必要なくてもうちょっと楽になるかなと思いますなるほどご回答ありがとうございますもしあの質問した方でさらに聞きたいとあればあの終わった後に個別に聞いてみてください、えー、次の3票のはこちら自作リントルールの中で使作って特に楽になったと感じるルールがあれば教えてくださいそうですね やっぱりあのなんか僕はあのちゃんと自作したのは2種類しかないんですがえとモジュールの誤ったインポートをさせないルールあの社内で運用しているえモジュールの依存関係のルールがありましてモジュール自体今もう20個くらいあるのかなで多分その依存関係をちゃんと把握している人ってほぼいなかったかまあいたけどグレーゾーンなところは結構あったんでその辺を厳密に 管理できるようになってまあ今まで違反してたところを消していくにあたって新しく違反が増えないっていうのはめっちゃ楽になりましたねなるほどありがとうございますでは二票のものをいきますね、えー、ちょっと長い質問なの で, ですが、えー、とパイリントで自作ルールはどのようなものが多いですか規約はすべてルールとして定義しているのか聞いてみたいですなぜなら ルール追加は検証も含めてコスト感もあるかなって思ったので基準があったら聞いてみたいと思いました以上になりますすそうですね基準は特に、えー、とまずあの全部をリントのルールにしているわけではなくてなんかそこは開発規模と、えー、なんか発生しうる違反の数とかのトレードオフになりそうかなとは思うんですが、えー、なんか実際に運用しているのは結構少なくて。 なんかそれが起きるとなんだろう。後々アーキテクチャ的に課題になるみたいな結構大きな一週、えー、かつ見逃しやすくてコードレビューとかだと忘れちゃう時があるみたいのを、えー、実際のルールとして運用しています。ご回答ありがとうございます。では時間がの都合によりすいません、次で最後にさせてください。えー、とたくさんのご質問ありがとうございました、えー。取り上げられなかったものは発表後個別に。 お聞きくださいででは最後の質問ですインファレンスで推論に失敗する場合や結果が2つ以上になる場合もあるとのことですが例えばどのような場合でしょうか こ, のこちらのご質問をご回答お願いしますはいありがとうございますえー、とこれは僕もなんかそれぞれワンパターンくらいしか当たったことないんですが、まあ、これもちょっとジャンゴの話になっちゃうんですけどジャンゴのセッティングって書いたことあるとわかるかなと思うんですがえー 実際の設定を書くファイル、モジュールと、えー、読み取るときのモジュールが違って、設定を書くのは、えー、自分のリポジトリの中にあるモジュールなんですが、設定を読むのは、なんだっけ、じゃんごコンフドットセッティングみたいなのから読むと思うんですけど、えー、そのセッティングスを参照しているとき、セッティングスドットオースユーザーモデルとかを参照してるし て, て、その o s スユーザーモデルをインファレンスしようとすると、 なんかそれを推論するためにはそもそもジャンゴを読み込んでえ今書かれている設定ファイルを読み込んでどの設定ファイルが作られているんだっけみたいなのをえ指定しないとさすがに分からないのでそれは失敗しましたエラーになりましたであと複数出てきたパターンとしてはえプロキシモデルか な, なんかジャンゴのモデルでプロキシモデルっていうのを使っててえなんだろう実際のモデル に、えー、カスタムを加えているみたいなパターンがあったんですけれども、その時は、えー、推論結果が2つになってました僕が観測したのは以上ですなるほどご共有ありがとうございますでは、えー、質問がですね実はまだまだあるんですけど大変申し訳ないんですけれども時間になりましたので、えー、平山さんのトークを終了いたします発表ありがとうございました、えー、もう一度ですね大きな拍手をお願いいたしますありがとうございました いいくくつか連絡だだけささせてください、えー、質問がある方また直接お話ししたい方は廊下やホワイエでお話しすることができますスピーカーの方も移動しますので壇上周りには集まらないようにだけご協力をお願いいたします。えー また重ねてのご連絡になりますが、えー、夜のオフィシャルパーティーに出られる、えー、参加申し込みされているという方あの抗原検査キットを受付で配っておりますので、えー、まだあの受け取ってないという方はそちら受付の方まで抗原検査キットの受け取りお願いいたします、えー、スポンサーによるブースもありまして、えー、チケットを購入していただい て, い, だ い, ている方はスポンサーブースのシールラリーもご参加いただけますのでよろしければスポンサーブースの方も、えー、行ってみてください次は、えー、と15時10分からでちょっと時間があると思うので よければ、えっ、ー、とスポンサーブースにも行ってみてください。連絡は以上になります。<笑>